日常用の食うナビってようこそさか本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらバンビーマーケンチョコホイップシフォンクーケーキを、ね、食べたいと思いますシフォンクーってことはシフォンケーキではないのかねうんいた感じはシフォンケーキでうの上にありますがう ん, かここはんなこと中はこんな感じですねあシフォンケーキっていうのはちょっと小さいんですねこれで上のクリームは 中身にようととするる間違いに崩れるのでもうこのまま い, きますではいたいないとチャンネルなのであっさり と, っとした味わいにできました。 チョコレートの風方はしっかり濃厚でおいしかった。もっと大きめに再生食べたいんだと思っても、もうこれだけあるんだなという部分もありますね。まイオンよりもという方にはお勧めですね。チョコレートはセラであ、是非進めたいので、こちらの添削させてご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。縁、え、のー、お楽しみいただけましたら欲しそうですね。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。では、また次回の煉獄でお会いしましょう。